皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆづゆかりでお届けしています。1月10日、呪われた大地の女神の祠に来ております。ここもやはりそういうギミックでした。ということは、やはりカルサドラ火山や汚れの谷の祠も、そうなっていたのでしょう。では、ここで問題です。このクエストをキャンセルすると、どうなるでしょう。シンキングタイム、スタート。 5秒前、4、3、2、1、終了正解は「キャンセルできない」でしたまた一つ賢くなりましたねそれでは本日最後の豆知識ですアスフェルド学園から狂戦士の書やトランプケースを使うことはできませんバージョン 5.4 で大事なものの一部がよく使うセリフに登録できるようになったことで判明しました 特殊サーバーから特殊サーバーへの移動はできない仕様になっていると思われます。では、生命の宮ではどうでしょうか賢明な諸君なら、もうお分かりですね。その通りです。使うことはできません。また一つ賢くなりましたね。というわけで、今回の動画は以上で終了です。チャンネル登録と高評価は別に必要ありませんので、お暇な方は、古代都市832丁目6番地の畑に水やりでもお願いします。